青森県弘前大学よさこいサークル弘大演舞人です本日演舞いたします曲はめぐり日です先輩方や多くのお客さんの前で踊れる環境に一人一人思い描く憧れへ挑戦し続ける私たちを表現しますそれでは踊っていただきましょう 弘前大学よさこいサークル、広大演武人の皆さんです。どうぞこんにちは。弘前大学よさこいサークル、広大演武人です。このイベントに参加できなかった16代目、17代目の先輩の思いを背負い。踊らせて、踊らさせていただきます。よろしくお願いします。 ち一応どった。 したたる鈴優しく踊ることでまだ足りない我らの全てを糧にさらに向こうへ命の後 诶、yes,